宮城県仙台すず踊りの皆様でした今一度大きな拍手をお送りくださいありがとうございました